ねえ、お父さん、無天狼様ってどんな人見た目は、よぼいぼのちっちゃんだけど、めちゃくちゃ強いんだ。ええまあ、ちょっとエッチなが、たまに傷がせんだ。オラの一番の親友で、ライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんも、お父さんみたいに強いのうん。オラの知ってるやつの中じゃ、かなり強い方だと思う。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 もうすぐ老様のだぞみんなな元気にしてかあいうこと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 參个人多很幸啊！ どう<笑>してるかそれがさ あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ<笑>そっか実は俺もさっぱりなんだよなピッコロのやつを倒して平和になったからなおいお主したち何を話しておる え, え僕たち何もほうてっきり最近は修行…いややっぱ…ちっちゃんにはかなあねえな何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ お主らは忘れとるようじゃなよく動きよく学びよく遊びよく食べてよく休むこれが亀仙流の修行じゃったろうが返す言葉もございませんよしおぬしらには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの修行を達成したら わしのところに報告に来るんじゃぞ。分かってよ、じいちゃん。はい。無天老様。うん。さてと、わしがいつものお楽しみよああ、わ大佬、う飯喰い道が。 はい。 谢你谢傅谢谢嚟揾下啦。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 呢<笑>個个情真哎 今は用事を済まさないとな。よそに行ってる場合じゃ。ええ。ええ、じゃあ、ちや。おす。ふうん。ふうん。 Hehehe. <laughs> 役に立てたみてえだな。 这个这个这个这个这个这 不会这咁彈出嚟儿来的发喂，吧、Go イーイー打よしはなあかなりの力を持っていると思うんだけどさ。父にやつ、ラがご飯をっ て, てやろうとすると、怒るんだ。 うえ、これ。は、お父さん、あれなんだろう。もう、なんだろうな。 じゃねえぞ やはりこの星のやつらを生きていたかカカロットのやつめいやな何もんだおめえ戦闘力たったの五かゴミミう、動くんじゃねえうわっ なんという脆い民族だ大きなパワーを持ったやつがいる距離4880カカロットかななんだ今の とてつもないパワーを感じだはい、者だかのことは何者だかのことな何者だは何者だ貴様お前などに用とはないカカロットこと思ってきてみればかこいは何メック星こかでこは何しにここへ来た えらく威勢がいいなんん戦闘力322こんななななもいいたののかだだが所詮俺俺敵ではない貴様俺を舐めるなよらしだこいつお 陈黑跟抱骗骗骗骗骗骗骗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 好有的 この程度か。今度は俺の番かな。もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。もとも脚仔軟、脚仔軟だ。一体ヤは何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。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 生まれは惑星ベジータ誇り高き全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だそしてこの俺は貴様の兄ラディッツだいたらめだいたらめ言うな貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ 我々サイヤ人は環境の良い星を探しそこに住むものを絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だちょっと非理由この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を怒り込む幸いなことにこの星にも月があるしな もしそれが本当のことだったらひでえ奴らだおいここには月があっからなんで幸いなんだとぼけるな月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか無限隠瞞著不、ね、話比吳空知所以吳空味都不知は<笑>なんのことかさっぱりだおい クリリンの言う通りだよそんなやつら最低だほらここで育った孫悟空だとっとと蹴れ<笑>ところがそういうわけにはいかんのでな惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた<咳>残ったサイヤ人は ・・四人の前かいないの お前が三人に加わってくれれば何とかなる目を覚ませカカロット楽しいぞサイヤ人の血が騒がんか赤いってろそんなこと俺は死んだって手貸すもんか<笑>なるほどな後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか これ以上近寄ってみろう。ぶっ飛ばすぞ。<笑>やれるもんならやってみるがいい。これ ほ, ほいた、ら。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんうどうした、おじけずる。 哎呀别托你 i 么了我还能干啥我哎呀<音><音><音> 決めたぞ。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人三人は、たったの一ヶ月で絶滅できるだ。そんなことさせねえぞ。あ, あ, あ, あいや、いやでね、いやる。いや ああその程度の力じゃ息子は守れんぞ。ねえ カカロットよ、子供を預かっておく。生きて返して欲しければ、兄の命令を聞くんだな。かこ子供をか返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。<笑>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 地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだそうはさせねえケンド二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ その方法しかねえみてえだなそういうことだ s u e you h e r them. Okay. 急げ孫悟空。 好啦咁今次嚟到呢度先，我哋下一次嚟打一打呢個嘅兰德斯我哋下次見拜拜